イングリッシュクキング企画が行われ、平野仕様の英語力が視聴者の間で話題になった。本コーナーはメンバーの一人が料理のレシピを英語で指示し、残りの4人が2チームに分かれて、その英語の指示を元に料理を作っていくというもの。正しいレシピで美味しい料理を作ったチームの勝ちとなる。過去の放送では指示役を岸優太が務めていたが、 この日は平野が初担当。長瀬恋神宮寺ゆ太チームと高橋海と騎士チームで対戦を行ったワープタップ。まず、長瀬と神宮寺チームが作ることになったのは焼きビーフン。英語を習ってるという平野だが、出だしから、キャベツを、ブルーボールベジャタブル、青い丸い野菜、と表現。 ニラ、ワゴーリックボーン、ニンニク生まれ、などと言ってしまい、最初からほぼ伝わらない状態になってしまった。さらにその後、BF をお湯で戻すという最も大切な工程を説明するときに、A、B、C、D ナンバーに B、B、B、B、B トイレットと言い出し、神宮寺が、ふざけんな、と思わずつぶやいてしまうほど、この謎のワード、 B トイレットが意味していたのは、なんと B、B トイレット、フンでビーフン。さらに、お湯を切ることを、ウォーターバイバイ、バイバイウォーターと表現していたが、神宮寺はしっかりと意味を把握。平野は、こんなに嬉しいことあるんだ。と大橋やぎだった。その後、神宮寺と長瀬はビーフンを使うと理解したものの、ナンプラーを入れることができず。 最終的には、缶頼よりでビーフを炒め、なんとか焼きビーフンらしきものが完成。試食した平野曰く、油っぽいけど味は美味しい、とのことだった。一方、お雑煮を作ることになった高橋騎士チームチーム。平野が、イチョウキリを、フラワーカット、と言い、do you know フラワーあなたは花を知っていますか と謎の質問を繰り出すなどしていたがなぜか高橋と岸にはレシピがスムーズに伝わり順調に進行。この二人を見ていた平野は好きになりそうと嬉しそうだった。 さらに平野は小松菜をスモールジャパニーズトゥリーベジャタブル餅をジャパニーズスライムソーハードフォーエバーと表現していたが小松菜も餅も意味が伝わり対決はもちろん高橋騎士チームの優勝となっていたタップ。騎士に負けない英語力が明らかになったこの日の放送。